はい。じゃあの、本セッションの最初の演者の、これいらか。津川と申します。よろしくお願いします。で、えー、っと、よいしょ。はい。失礼いしました。えー、っと、本セッションはですね、基本的にはメタボロメタボロミックスに、こう、特化して、こう、質量分析インフォマティクスの、特に、さらに、 基本的にはその研究会っていうことなので、どんどんどんどん研究の発表をしていただければと思うんですけれども、どちらかというと、そのプロトコールっていうような言葉を使って、すでにもうちょっと進歩化された、その皆さんでも、サードパー、第三者の人でも使えるような形になっているものっていうものを中心に、こうお話しさせていただくようなセッションになっています。 でここにそのメタボローム解析におけるその情報科学、まあ、バイオマティクスとかにも呼ばれたりしますけれどもで、どういうふうなことを考えないといけないかというのを、このスライドに1枚まとめていますけれども、まずですね、あの最初 の, 大野あの2人目の大野先生の発表にも、あの新藤先生の発表にもありましたけれども、出す側の人もいるわけです。分分分析析析学学生態資料をを持持っってててきて、まあ、分析科学とか質量分析の豊富な知識を持って そのメタボローデータを出す。で、まあ、神保さんも言ってましたけれども、まあ、当時ですね、このような質量分析の生データを解析するようなツールっていうものがあまりなかったところから比べると、まあ、スカイラインを紹介されてましたけれども、いろいろなです、ね、その質量分析用 の, そのインフォマティクスツールっていうものもこう ど, んどんどんどんどん出てきまして、まあ、今では本当にボタンを押したら、こう。 まあ、それなりのデータが出てくるような時代になってきました。で、まあ、このように、あのこういうツールを駆使して、まず代謝物性、メタボロームでいうと代謝物性、ベル、まあ、タンパク質とその定量値の表ってい う, いうようなものがゼネートされるわけですけれども、まあ、一方でこのセッションはですね、あのさらに使う側、例えばそのどの、どのようにそのメタボロームデータから特徴を抽出してきて、 まあ、ある程度標準化してあげて、また、大変量解析とか、代謝マップ投影とか、まあ、その、数理モデル、まあ、河野先生の発表にする数理モデルや、まあ、多層オミックスっていうふうなことを考えたときに、高い層オミクスモジュールをど う, いう統合したらいいかっていうことも、まあ、こちらどちらかというと、出口バイオロジーに、あの、の方に、こう、フォーカスしたようなことになりますけれども、本セッションではですね、この出す側と使う側っていうことの、両方の、 先生方をまあバランスよく紹介していただきます。まあ、ツールとしてはこのような感じになりますね。基本的に出す側で必要なインフォマティクスっていうものは、基本的に質量分析インフォマティクスとかケムインフォマティクスって呼ばれるもので、あのまあ、私の方ではこちらの質量分析インフォマティクスっていうものを主に調べていますけれども、まあ、データプロセス、分析科学の生データからその波形処理をして、まあ、データ処理をして代謝物テーブルを作るところ。 でこれはあのメタフォローの独特の問題ですけれども、あのアノテーションがあの比較的プロテオムとかに比べると難しいので、それをどう解決していくかっていうのを、まあ、あ早川さんの方で発表していただけると思います。で、えっと、ちょっと飛ばしますけれども、ここにあの最終的にバンテッドとかサイトスケープって呼ばれるものもありますけど、これはあのツール名を書いてますけれども、統合ミックスをする上で、まあ、こう、モチー こうサイトスケープとかのツールは西田さんの方で調べてもらい、さらにですね、多変量解析とか統計解析は、このメタボライトデータベースとかステキュリテクスとかのセクションになりますけれども、これはあの山本さんの方にあの紹介していただきたいと思います。で、あの本日はですね、こう少しアドバンストなこともしゃべると思うんですけど、本当に本日の基礎的な部分は、そのこのメタボルミックス実践ガイドのまさにデータ解析のプロトコールのところにあの掲載されていることも いろいろとしゃべられると思うので、もし本日の疑問に思ったことがあったら、あのこういう本とかも見ていただければと思います。で, では、戻りますけれども、私の方ではですねこのうちのこの質量分析インフォマティクスとか、まあ、一部アノテーションとか生態標準化のところをお話しさせていただければと思います。 で、えっ、ー、と、ここにあるようにですね、まあ一つ、なんで質量分析インフォーマティクスというものが必要かっていうところを簡単にだけおさらいさせていただくと、まあこれ、まあプロテウムもこの状況は一緒ですけれども、まあ、特にメタボローマはですね、あの、捉えるべき、あの、各、各、ケミカルのダイバーシティっていうものが人だったら10万種以上で、植物とか微生物、海まで含めると100万種以上って言われますが、まあこれらを、まあもともと一斉にこう計測できたらいいねっていうところで始まったものになります。で、ですので、まあ基本的には雑多な あの化合物のミクスチャーを質量分析で分析するために、まあ、データが複雑になりますよっていうことでそれをまあ3次元的にこう上から見ると、まあ、こ, うこれは LCMS の例ですけど横軸が5次時間でここが M オーバージー で, で、まあ、4強度で対、まあ、尺とそれぞれ1本1本っていうものが、まあ、そのこういうふうなイオンの300のようにこう見ることができると。 でそれぞれこのじゃあ代謝物が何かっていうことを基本的にアノテーションする工程っていうものがあるわけですけれどもそれは LCMSMS の場合ですけれどもあの衝突フラグメンテーションをさせて化合物特有のフラグメントイオンを生成してあげて、まあ、断片解読ですねこの断片解読の情報に基づいてどのような構造だったかっていうものを、まあ、表示標準品をもと用いて推定したり、まあ、さらにはですねあの表品がないものに関してはこの特徴を抽出してきて こうアセンブリしていくようなことを、まあ、メタボローム、まあ、これはあのプロテオムでも同じですけれども、そういうことをあのするかと思います。で、えっとまあ、見ていただいたら分かりますよねこの細かなあのイオンの情報まで全部含めてこう包括的に解析しようと思えば、とてもじゃないけどあのこう、手作業で、人間の手作業で行うことができないので、まずこの波形処理っていうものを、まあ情報まあ、自動的にやりたいっていうことで、えっとまあ、私 とかはですね、そういうのを学生の頃からこう着手していた人間の一人かと思いますけれど も, もうあの、そういうことをしてました。で、えっとまあ、まとめですけれども、基本的に質量分析装置から出てくるデータ形式っていうのは、質量分析メーカーさんの様々なフォーマットっていうものは存在します。で、えっと、特にアカデミアの人間からするとっていう形なんですけれども、まあ、このような各社メーカーをちゃんと その統一的に扱うためのフォーマットっていうものを、まあ、整理して、していくのが、まあ、学術の方だと思いますけれども、あの、一番認められているのは、この MZML っていうふうな、プロトウィザードっていうウェブサイトに行ったら、こう、情報が載ってますけれども、これは、あの、目で見える人間が、あまあ、専門的にアスキーフォーマットと呼ばれるやつですけれども、目で見える形で、あの、すべての質量分析メーカーさんの情報が、えっと、閲覧できるようになると。で、 えっとまあ、ここに、まあ、ちょっと難しいのであれですけど基本的に LCMS のスキャンとかファーストスキャン2個目のスキャン 3, 3つ目のスキャンの情報っていうものがここからここにインデックス2って書いてると思うんですけれどもここからここまでがその1つ目のスキャンの情報になっていて、えっと、この辺にですね MS レベルとしては MS1 のデータで その、保持時間はどっかに書いてあったと思うんですけれども、触って見れないかな。あ、ここかな。スキャンスタートタイプ保持これがス保持時間ですけど、保持時間がこれこれですよ、とか、いうことが、あの、書いてあって、さらにですね、こう、マ、ま、ス、あ、スペクトルっていうものは基本的に M over G とインテンシティの配列情報になりますので、その情報っていうものは、まあ、M over G のアレっていうのは、ここの、 情報になんかこう暗号みたいなことになってますけど、インテンシティの方の配列情報はこういうことになってます。これ、なんかこういうふうな暗号になってるのは、その、質、ま、量、あ、分析の配列情報をそのまま乗っけてるとデータが重くなるので、このコンプレッス圧縮している、その、ベース64とかっていうワードでくグっていただけると、まあそういうものが見えてくるかなと思うんですけれども、まあこれを逆に その翻訳してあげると、こっちの場合はエモバージ g の配列としては、例えばエモバージ g 1 1 2 9 8 7 6 と, とか、ポンポンポンっていう感じで質量の情報、エ、う、モ、ん、バージ g の情報で、まあ、それに対応したインテンシティの情報というものが、あのこれを変換すると取れる。で、まあ、このような配列情報をこう、まあ、に基づいて波形処理を行っていくっていうものが、質量分析のインフォマティクスのおそらく最初 の, あのパートになります。で、 まあ現在はですね、そうは言ってもっていうことで、まあ私自身は各必要分析メーカーさんとそれぞれ契約、この赤で示したところですけれども、ちゃんとこう、あの、契約、実を契約させていただいて、まあ、その MSDIL っていうプログラムをこれまで作ってきたわけなんですけれども、こいつに対してはこのようなあの変換っていうものはもういらなくなっていて、その直接この生データっていうものをインプットとして使うことができますと。で、まあこれをやればですね、 そのここに読み込めば、あの最初申し上げたように代謝物テーブルって呼ばれるように、まあ、ここに放り投げたら、とりあえずメタボロームデータっぽいやつがパッと出てきますよっていうふうなプログラムになっています。で、さまざ、あ、まなあの方式に対応してますよっていうことなんですけれども、まあ、本日紹介させていただくのはこの、ここの LCMS のところだけです。で、えーとまあ、先ほど紹介させていただきました実践ガイドっていう本に自体にはこの 3-2 っていうところも含んでますけれども、実際にはこの。 本日はここだけをお話しさせていただきます。で、えっ、ー、と、まあ、特にそのリピドミックスっていうことをお話しさせていただくんですけれども、まあ、この LCMSMS を使ったリピドミックスですね。で、えっ、ー、と、まあ、その実際にこのプロ質量分析インフォマティクスのプロトコールの MSDIL っていうプログラムの中に内装されているデータベースの話をすると、その脂質の場合は、その性質上を 基本的にその構造情報からあらかじめどういうふうなところが切れてどういうふうなイオンが出てくるかというものもある程度予測可能なものになっているのでそのま あ, あらかじめ標準品なしでその化合物というものをアノテーションできるしやすいあの代謝物クラスになっているかと思います。 そして、まあ、このようなあの代謝物の情報に基づいてあらかじめこのマススペクトルの異形を作っておくということをあのリピートミックスではやりますで現在、イマシダイヤルというプログラムの中にはです、ね、あの合計で先ほどの1つ前 の, あの構造はホスパジルコリンというものになりますけれどもその合計で120それも含めそれを1と数えると合計で120ほどの脂質、まあ、クラスのそういうふうなライブラリーというものが内装されていて。 で、えっと、まあ、それを、ライブラリー自体を、あの、私の方で管理しているデータベースからダウンロードすることも可能ですし、もともとこの、えっと、プログラム自体に内装されているものになりますので、あの、ユーザーとしては、あの、何も特に意識することなく、こう、解析を進められるかと思います。で、さらにっていう話ですけれども、あの、ちょっとマニアックになりますけれども、あの、保持時間の情報のライブラリーとか、各支出ですね。 とか CCS ってこれはあのイオンモビリティと呼ばれるようなそのまあ衝突断面積に基づくアノテーションも可能ということの紹介なんですけれどもその以前の研究にですねこの保持時間の方はあの例えば私その理科学研究所にもともっていたわけですけれども理科学研究所の有田誠研であの使われている LC のメソッドと同じものを使っていただかないとあの情報としては使えないですけれどもまあこの同じ条件でやった場合その まあ、機械学習でこのような保持時間の予測とか、あの CCS、あの衝突断面積の予測っていうものを行って、そのライブラリーに内装されている資質構造の全てに対して保持時間と CCS の情報っていうものを使いながら、まあ、アノテーションができるパイプライン、パイプラインっていうのを組んでいるということが資質の現状になります。で、まあ、これまでの研究でですね、 このようなあの情報を使うと、う組織特異的なあの、この中には新規のものも含まれてますけれども、いろいろな構造っていうものが、あのこのデータベースを使うとあの見えてきて、まあ、この時はあの初めだっ た, だったのであの、論文になりますあの。新規の構造として、同定したっていうことでこう発表しましたけれども、今ではこの情報っていうものは皆さんの手元でも手に入る、解析をすれば手に入るっていう風なあなステータスになっています。で さらにですね、あのまあ、このようなツールっていうものを他のツールと組み合わせてどういうことができるかっていうことを紹介させていただくとですね、あの今後のスライドでちょっと画質悪いですねあの、いくつか出てくるスペクトルネットワークについてあらかじめこう教えておくと、今、その国際的にも有名な GNPS っていう枠組みで、これ天然物の方ですけれども、基本的には。であの やってる枠組みと MS ダイルって基本的にはダイレクトリンクをしていて、両方が両方のアウトプットなりインプットをサポートしているとい う, うな形式になっています。で、GNAPS っていうものは何か、どういうことが基本的にできるかっていうと、そのマススペクトルのネットワークっていうことを描かせることができます。で、これ、もともとの仮説としては、その似ている構造を持っているものは、その似ているプロダクトイオンやニュートラルロスを作るでしょうと。 で、その情報をつなぎ合わせてあげると、例えばこの 204.11 っていうものが未知の構造だったとしても、このイオンとこのイオンとこのイオンが似ていて、これとこれは分かってるねっていう風になると、その機能法的拡張でこの構造の姿が見えてくるんじゃないかっていう風な、その ナ, ナレッジプロパイレーションあのツールの一つだと思いますけれども。 まあそのようなものを使ってですね、あのまあ、この MS ダイヤルを実装した形で、2020年か2021年に、まあ、彼らのオープン書いてますけれども、我々自身もですねこのような MS ダイヤルの機能と GNPS のこういうふうなファンクションというものを実際に使って、例えばあの当時学生だったあの安田君という、まあ、その東大衛生研の学生さんはですね、こういうツールを使ってその腸内細菌 特異的に賛成されるような脂質クラスっていうものをこのようなネットワークで書いてみましたと。これはそのアンチバイオティクスであの腸内細菌をなくしたような、その、モデルを使ったんですけれども、この下三角になっているものは、そのような、こう、カクテル、抗生剤カクテルを飲 む, 飲むと、こう、ドラスティックに、こう、量が下がってくる脂質っていうものを下三角で示していますと。 で、この時はですね、まさにそのファーファーって呼ばれるような化合物と、類似したあの構造を示す群がもう一個存在してたんですけど、どうもそのマススペクトル、これファーファーというマススペあの構造の構造とマススペクトルを示してますけれども、あのこの時同じようなクラスターに属するけれども、ちょっとスペクトルの具合が違うもの、まあ最終的にアーファーっていう風な構造にあの名前で表記することになりましたけれども、 がありましたよと。で、さらに、f ーファーはあまり、こう、ここに書いているように、ちょうど、あの、抗生剤カクテルでは下がらないけれども、こっちの部分はドラスティックに下がると。で、こういう構造を、まあ、しっかりと、マ、ま、ス、あ、スペクトルを見ながら解いて、新たな構造としてアノテーションしましたよっていうふうな例になりますと。で、まあ、この f ーファーっていうのはもともとですね、こう、インシュリンのアセンスティブな群で、まあ、多いっていうことで、まあ、リィスライトとか、いろいろな、こう、 細胞組織に働きかけて、このイン p ローブ v e t h コ g l u c o s ス h っていうふうなことに関わるような代謝物として注目されていた分子の、まあ、まさにアグンっていうものを、そのアルファの位置にですね、ハイドロキシがあって、そのさらなしるさが伸びているっていうようなものを新たに同定しましたっていうふうな話になります。で、えっと、まあ、さらにですねっていう話ですけれども、あの、そういう食品、我々、その、私自身はもともと CSRS って、利権 CSRS の食品科学のところにいた、 食品とか植物をやっているところにいたわけなんですけれども、まあ、ここでやったことは155のそのプラントの要するにフードですよね、の網羅的なリピートミックスを行いましたと。まあ、このような PCA とかをやって、どういうふうなあの植物種にどういうふうな脂質が多いかっていうことを包括的にあの見ていったものになりますけれども、これであの一、まあ、つ、先ほどの構造がファーファー。 が一番多い食品っていうのをライさサティバル、まあ、ライスですよね、の特にそのぬかの部分のところにこうエンリッチされている。で、これもともとさらに、ファーファーっていう構造がですね、これジャックスで報告されてた構造ですけれども、トリアスリブリセロールに内放されているような構造っていう、まあこれ、これ自体は何をしているかっていうのはまだ分けかになってませんがそのあくまでこのファーファーっていうもののまあ貯蔵庫として、まあ、こういうものがあるんじゃないかっていうことで、もともとママリアの方で報告されてましたけれども、 これがですね、同じようにそのぬかのところに多いというようなものになっていて、まあ、それこそですね、あのまあ、玄米とかそういうものの新たな栄養的価値を将来的に付加するようなものになっていくのではないかなと後、まあまあ、に期待しております。でまあ、最近はですね、あの基本的に引用されるコリジョン・インデュスト・ディソシエーションでは、ここの二重結合の位置というものは分からないんですけれども、これはあの島津さんと。 共同研究ですけど、あの学生のうちの歩き君が一生懸命やってくれてますけれどもあの、まあ、二重結合を特異的にフラグメンテーションを引き起こすようなあのメソッドとさらにそのインフォーマティクスのツールというものを用いてその臓器特異的な二重結合の位置のパターンというものを可視化するようなあの研究というのも行っております。で、あのすみません、もういくつうスライドを準備してきたのですがちょうどこの辺で。 あの、私の発表時間の20分が来ているので、そのサマリーの方に行かせていただければと思いますが、えど、ー、この辺ですかね。その、まあ、本日紹介させていただいたことっていうのはあ、あくまでその、このメタボロミクスの様々なところで情報科学が必要です。これ、アノテーションの、その、まあ、未知の代謝物を見つけるためだけに、その必要な、ま、いろいろ今アベアブルなツールとかメソドロジーっていうものをこう、述べているだけの、それ、さらにその今後、 山本さんとか西田さんがされる、そのバイオロジーの方にこう向けたものはもっと広がっていくわけなんですけれども、このアノテーションだけで見ても、ちょっとイオンモビリティとか、マシンラーニングとか、モリキュラーネットワークっていうことを紹介しましたけれども、それ以外にそうさまざまなあの分析科学なり、生物の実験のデザインっていうものがあるわけで、それぞれ一つ一つにですね、この情報科学、資料分析のインフォマティクスっていうものがこう必ず必要になってくると、 思いますので、あの、もし、こういう研究領域、まだまだ足りていないところがありますので、こう、オーディエスの中で興味がある方っていうものは、まあ、この、オーガナイザーの方々、私してもいいですし、あの声をかけていただければ、あの、いろいろディスカッションして、させていただければと思います。はい。以上で、あ の, 私の、私の発表の最初の出だしっていうことで、あの発表を終わらせていただきたいと思います。あの最、最後の謝辞ですけれども、まあ、本日発表させていただいたのは、ほぼほぼ、 あの、理科学研究所と大阪大学時代あの、学生だった時からやっていた仕事で、あとはその、留学時代ですね、オルバワ・フィン先生のところで や, らやっていただいて、やらし、と一緒にやっていた研究成果を、まあ、ちょっとまとめて、あの、発表させていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。で、えっと、私が座長ですので、あの、で、すいません、あの、ちょうど20分にもうなってしまったので、まあ、こう、ライトニングトークということで、私の方は最後の、 えー、っと、そうですね、相互討論の時にあの質疑とをやらせていただければと思います。